1種目たった5回でお腹がへこんで姿勢が正しくなって背中や腰の肉がすっきりして骨盤が正しい位置になるので太もももすっきりするメニューになってますどういったことかというとみんなプランクやったことあると思うけど実はみんながやるべきプランクは下向きじゃなくくて上を向くプランクなんです何でかっていうと下向きのプランクって体が反れてしまうのをまっすぐにするっていうプランクよねでもみんなは体が 立っている時それてますか丸まってますよね座っている時も基本的に丸まっちゃいますよね要するに丸まってしまう体をまっすぐにするっていうプランクは これないよみんなは上向きのプランク戦闘といけんのよ。今回、初級、中級、上級と3種目にしてます。全部1種目5回。しっかりやろうと思ったらやっぱり3回やった方がいいから、3回ずつやっていきます。レベルの合う分だけやってもいいし、全部一通りやってみてもいい。そこは任せる。一緒に頑張ろう。まずちょっとウォーミングアップしよう。手ついたら30秒間、肩を交互に動かしましょう。スタート。 フランクは結構、腰痛い、首痛いっていう人出てくるんで、必ずマップした方がいいけんね。腹筋とかして首痛いよっていうのはね、首硬いんで、ね、ちょっと上向いてね、肩を動かしてみて。この後、初級からやっていくよ。オッケー全部5回だけ頑張ってね。 はい、初球肘ついてお尻上げて手でちょっと腰を支える感じこれで5秒間キープそれを3回さあ、いくよスタート123455スタート12345スタート 345OK、OK、結構いけるっしょみんな上級までやってみよう次中級肘伸ばして指外を向けて手首に対してはちょっと手を広めにしてねこっからお尻を持ち上げて下ろすこれを5回足首をね上げるたびに動かしてもいいし止めとってもいいよ息は止めないように5回いくよ1 2 3 4 5 OK、2回目3 4 2 3 4 5、OK、結構くるねお尻とねもも裏が。 ラスト123456。1, 2, 3, 4, 5, 5. これはね体をまっすぐにする力抗重力筋の筋肉は体の後ろ側にあるんでそこが弱ってるからそこ鍛えると体のラインが良くなるよっていうメニューですラスト上級今度は結構もも裏鍛えられますこっから交互に足踏みお尻高く上げて5回いくよ123 オッケーあと2回で終わりちょっと1回ね手首ちょっと回してみて結構痛いよねよっしゃあと2回で終わり頑張っていくよ51234 オッケーあともう一回で終わりよいくよ12345オッケーちょっと手首振って最後ももわらねしっかり使ったんでつま先をちょっと持ち上げて。 前屈遠くに伸びて5回。1、遠くに、2、3、4 5、OK。みんなお疲れでした。 1種目で言ったら結構時間短いよね5回を3回やるだけだから本当に1分かかんないんでちょっと運動量足りないなって思ったらやっぱり3種目全部やった方がいいので姿勢正しくしたいよっていう方は頑張って続けてください全部やったよーって方はグッドボタンやコメントで教えてねもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします